こっちになりますで、出演者が、この春始めたいことをテーマにトークを繰り広げると、お笑いコンビ見取り図を森山慎太郎が、英語を喋れるようになりたいと語ると、高橋は、成績表で英語は5段階で5より下を取ったことがないと明かした。さらに、高校の時に英検準2級までは取りましたと話し、英語ができることをアピールした。この後、外国人のウェーターが登場し、 料理の説明を英語で行った。森山は何を言っているのか全く理解できなかったが、高橋は早く料理を食べないと冷めちゃうよと言ってると通訳し、共演者から関心の声が上がった。ところが、森山はウエーターと英会話をするシーンがあったものの、高橋はなし。やったのは聞き取りだけだった。聞き取りはほぼ完璧でしたが、ウエーターが話したのはごく簡単な英語で、誰にでも聞き取れるものでした。 実際のところどれぐらい英語ができるのかは未知数だと思います。芸能ライター。とはいえ、英検準2級を持っているのは嘘ではないだろう。だとすれば、得意であることは間違いなさそうだが、高校生で準2級というのは取り立ててすごい成績ではなく普通ですね。2級であれば自慢してもいいと思いますが。ただ、高橋がジャニーズであることを考えれば頑張ったと言っていいでしょう。週刊式記者。キング。 アンド、プリンスの騎士ユータ、平野ノシオウ、ジングジュユータは脱退、退所後はエンターテイメントのホームアメリカで勝負するとの報道があった。高橋と長瀬角はキング、アンド、プリンスとして活動を続けるという。残留した理由は英語が苦手だからではないのか。そんな邪推も出ているが、果たして。